キンプリ高橋海人、愛子への失恋を振り返る、平野紫仕様、なんて声をかけていいのか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループキング、リンチェプリンス7日テレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション、2時間スペシャル後、8時に、出演しメンバーの高橋海人公。 イコールはしごだかが、この日共演した愛子愛子イコ失恋を打ち明けたた。アイコは2021年12月、2020年に結婚していたことを発表。愛子ファンを公言していた高橋は、愛子さんにお会いすると一緒に今日帰ろうか、ってずっと言ってくれてたんですよ。ファンサービスとして。でも、ご結婚されちゃったじゃないですか。 だからもう、行ってもらえる権利がなくなっちゃったんで寂しいですね、と、肩を落とした。愛子は、去年の、ミュージックステーション、のスペシャルの時にお会いして、一緒に帰るって言ったんですけど、いやもう、そんな、って、と高橋に誘いを断られたことを明かした。結婚を発表時には、キング、リンチェの仕事が入っていたと言わう。 平野の仕様は、高橋が、急にわーって言ったんで、何かだと思ったら、結婚、したんだって。って、あんなに間近に失恋を見ることがないんで、なんて声をかけていいのかわかんなかったですね、と振り返った。メンバーが笑う中、高橋は、3日くらい、気持ちが落ちていました、と告白。3日経ったらおめでとうございますって、と拍手を送りマックのタモリから、それまでは言えなかった と確認されると言えなかったですと頷いた。愛子はキング、リンチェの衣装と合わせて髪にグリーンのメッシュを入れたことを明かすとこの間、カイトくんが朝までファミレスで話したり公園でずっと話せるような時間を過ごせたらいいなというメッセージをくださったのでパフェに行きたいタッキ。よかったらファミレスに行ってください、とお誘い。高橋は、ありがとうございます。 と、深々かかと頭を下げ、満面の笑みでガッツポーズした。このやりとりの後に、シクストーンズの松村北斗が、横からすみません、と恐縮しつつ、愛子さん自体も好きですけど、愛子さんの服が好きで、SNS でいっぱい調べたりして、結構古着屋とか行って、あ、これ愛子さんっぽいな、と思って買うことが多いんです、と告白。 喜んだ愛子が、よかったらファミレス来ないですかと誘うと高橋はちょっと待ってください。絶対ダメ、絶対ダメ。二人でいい。ごめんね、と松村を拒絶して笑わせていた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。